キング・アンド・ブンス・ヒラ紫使用主演、24時間テレビ、SP ドラマ、2000年代で視聴率ワースト2位、日テレの宣伝不足、原因かご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。8月21ら22日に放送され、 キング・アンド・がメインパーソナリティを務めた24時間テレビ愛は地球を救う日本テレビ系の世帯平均視聴率が 12.0% ビデオリサーチ調べ関東地区以下どうだったことが分かった今年は思いから世界はきっと変わるおテーマに昨年同様新型コロナウイルス感染拡大防止のため両国国技館から無観客で放送 V6 位の原和彦、ニュース増田隆久、キスマイフトに北山博光、ジャニーズウェスト重岡大樹、キングピリンス岸士の5人がメインパーソナリティを務めた昨年の 15.5% と比べ、3ポイント以上をダウンしてしまった。24時間、テレビではスペシャルドラマの放送が恒例となっています。 今年はキング・アンド・ブス・ヒラの主要主演の学園ドラマ、生徒が人生をやり直せる学校が放送され15、15.3% を記録。これは、主演をほぼジャニーズが務めるようになった1997年の近畿キズ堂本光一主演、勇気ということ以降では、2004年の滝沢秀明主演、 父の海、僕の空の 14.0% に次ぐワースト2位となります。ただ、ネット上では、とても考えさせられる内容だった。自然と涙が出て、感動した、と、賞賛の声が相次いでいることから、内容は好評のようです。芸能ライター。生徒が人生をやり直せる、学校、では平野が自身初となる教師役に、挑戦。 無気力な生徒たちが集まる底辺高校と呼ばれる牧雄高校に赴任した樹そうはじめ、平野がヤングケアラー、家族のケアをする子供や親からの虐待など様々な問題を抱える生徒たちと向き合い、試行錯誤する様子が描かれた。なお、24時間テレビ、うちのスペシャルドラマは06年以降。 ジャニーズ主演で一貫しているが、その中で視聴率トップは、08年の嵐松本純主演、ミウのシパパにあげる、と17年のキャットタンカメナシカズヤ主演、時代を作った男、悪言う物語、で、共に 25.6%。これに続くのが、12年の嵐二宮カズヤ主演、車椅子で僕は空を飛ぶ、で、23.8% だった。 近年は18年にセクシー像中島健人が主演を務めたヒーローを作った男石森翔太郎物語が 16.2%19 年に嵐相葉雅樹が主演を務めた 絆のペダルが 18.0% と 20% を終わることもありましたが、昨年、重岡が主演を務めた、誰も知らない志村ん残してくれた最後のメッセージは 22.6% の高視聴率をマーク。重岡の一般知名度はそこまで高くないことから、主演俳優の人選はあまり関係ないのかもしれません。 今年は日テレが直前まで東京五輪を盛り上げており、例年に比べて十分な番宣ができなかったようで、ネット上では24時間テレビやってるの知らなかった。終わってから気づいたけど24時間テレビやってたんだね、という書き込みも目立ちます。どう宣伝不足からか